どうこはうございまお地域でございまチーする。チーとして、あす、お礼申し上げます。それでは、ご清聴いただきます。レ<笑><笑>